はいどうもこんちくは気づけばあなたのすぐ後ろ YT ランクのレイムちゃんですかつてこれほどまでに狂った挨拶をした者がいたであろうか狂ってねえよ今回はこの盲言が世界に与えた損失を解説していくちょっとした言葉遊びを各開発レベルで扱うのやめてそしてアホの隣にいるマリサとおまけ二人ですお前らはそれでいいのかということで今回もやろうかゆどうせゆっくりマリサの役だろ残念ながらゆっくりバナナの役です真面目に誰ゆっくりバナナです ここから字幕の時間まで余談が続くのでご注意ください。運営時間長の余談は余談ではないよね。余談は何分までって法律で決められてないですよ。それに関してはお前が正しいわ。とやー。以上好きな編集ができて満足です。投稿する動画で遊ぶなつつしめ。結構ガチで怒られた。ということでコメント返しのしうーなー。コメント一400人おめでとうございます。エンチャンター買った方がいいですか迷わず買っていいと思います。ってハワイで親父に学んだ。あれ って本本当に日本人コメントにア欄にれコメントさんエレメントに入れないです現在タイムアウトが起きる問題を修正してるみたいだな終わり次第入れると思うぜあと終わり次第グリーンカードが配られるみたいですね配られないよアメリカ永住権はええー、他にもコメントがありましたが今回は100の都合上ここまでとします 襲われてるじゃないか安心しろ助けに来たぞところで味方はどうしましたそれならさっき逃げてたぞいやそこで逃げるのは違うじゃんアゼルバイジャンというか2対1はゴミだと思うんだわかる味方さんが見えてきましたね助けてください残り 0.5 ハートなんだよ くれれなかかかかっったしあすするるレポートっととが低すぎるてかさっき味方にクズとか 言, ってなかった言いましたけど、お前がレポートされる側じゃねえかしね。死ねはあかんやろおっと敵がいるじゃないか。我が剣の詐欺になってもらおう。あとフップやばいので稼い頼みます。さっさと稼い。味方助けろや、などと供述しており、苛立ちを抑えている様子がうかがました。勝手に加害者にするな、ということで装備品回収しに行きますか。ということで装備品回収しに来ました。ちゃんと残っててよかったな。見た感じ全部残ってる。 全部味方のせいです<音声>さっきから思ってたんだけどうるさすぎではと正論やめろそれにうるささは私のアイデンティティですからそんなアイデンティティ捨ててしまえ捨てるなんて文字私のエースクラウン英語辞典には載ってませんがそんな辞書さっさとしててエースクラウン英語辞典だからだろというか今回は IT ランクをいただきましたちなみに IT ランクにも階級がありこんな感じになってますちなみに私たちはここですつまり一番ゴミっていうことだ話すことない爆発すっか ということで倍速中に作った幸運にお店開かしますか器が小さいな。やることもゴミクゃとか終わってんな待って泣きそう。すいません。それを返してください。ああ、君はありがたい。その発言を行わないでください。さもなくばあなたはペンになるでしょう。マリサもそのトーキングウルトラすごいクソ翻訳を使えたのかというか怖すぎん。 ということでミッドにやってきましたミッドっていうのは唯一ダイヤモンドが取れる場所だなこのマップはミッドヌベスラスちょ、なんだただの不意打ちかびっくりしたただの不意打ちかで追われる精神力尊敬するわヨハネスブルクにでも住んでんのおだまんなさいということで次回から使う予定の OP をどうぞ 登ってきそうなやつ撃ち落としておきますか虫はさすがに泣くようるせーな殴るをお前ヨハネスブルキにでも住んでんのということで片付いたぜということで引き続きダイヤモンドを掘っていきますかてかたいんだけど何？につよ急に怖すぎだろヨハネスツッコミ期待してたのにな ヨハネスツッコミって何というか後ろから敵が来てるぞ。こんなの勝ち逃げ一択だろう。立ち回りが三足のそれしっかりとブロックを置いちゃレームちゃん天才。それできなくなったら引退しろ。というか今のシーン全部の色の敵がいましたね。この衝撃はベルリンの壁が崩壊したことに並びます。言い過ぎました。だろうな。ということでブロック積んで逃げてます。積むのはブロックとレームの人生だけにしとけよ。何それ超怖い敵が上がってきましたね。しっかりと剣で殴り返す霊レームちゃんに乗るうう。だけど今殴った休にも家族がいたんだよな。なんで後味悪くしたねえなんで？そうぜ ちなみに、その後は普通に逃げられました。ということでダイヤモンドを装備にします。字幕字幕。ちなみにこの時の私はダイヤ装備の作り方を忘れています。ダイヤ装備の作り方は子供の時に親から習うだろう。どこの戦闘民族ということでダイヤ装備を作ってます。ダイヤ装備を作り次第ミッド戦に舞い戻りたいですね。今回はツルハシと剣、そしてブーツを作りました。 ということで視聴者の片とミッド近くにやってきました。このミッドは上と下に分かれており、その独特な風景が毎年多くの観光客を呼び込んでいます。また頂上にはモスバーガーがあることも特徴の一つですね。真面目に解説してた反動で嘘のフィーバータイム来た。ということで私の天才的な M を見せてあげましょうか。ここです。嘘です。ここです。 ちょっと待て、エイムを見すぎん。黙らっしちゃえ。そもそも意味なんて野蛮な武器必要ないんですよ。黙れ野蛮人って。では今度は私の近接エイムを見せてあげますよ。先ほどカワフルに怒られてましたよ。お前も勝ちでええじゃねえか。その後ミッドから石神がすることを決定しました。逃げてばっかり、そんなゆっくりです。言い訳ばっかり。それよりも見てください。私の華麗なブロック置きを割と繋がってますやん。ブータインジゃイアン。ということでシャープさんを作りました。本日何度目か忘れたミッド戦に突入します。ミッドに行こうと思ったら敵がいたので制裁します。お前はされる側だろう。ひどくね、おもろ。 ということで戦闘中です。スカウトなんて強いやつが使うような食料を使い上がって、山と拳で制裁してやる。ちょっと待って死ぬ。逃げよう。いや、転身のします。台本営発表やめろ。ちなみにその後は味方が倒してくれたぞ。マジないス味方、フォーエバー味方、名前で呼んで差し上げろ。ということでダイヤモンドを掘りに来ました。ちなみにこのツルハシは耐久力に効率に幸運にです。そして私は二流実況者です。黙れさん 三流実況者の私をよろしくねこのタイミングで宣伝するのはどうなんだということで必要量集まったので帰ってきました。ちなみに味方は死にました。シーンはキルログ出てなかったので落下死ですざまあ煽るな。煽ってないですよ。ということでダイヤ装備を作る素材ですご自由にお使いください。いつ使うん知らねえ。 とことでダイヤ装備を作ってます余談なんだがアンニの鉱石はどこから湧いてくるんだろうなゲームなんだし気にしたらままあここは IQ2000 の私が答えてあげましょうセリフがすでに頭悪いんですがまあ結局は闇のルートでしょうマイクラは全年齢が遊べるゲームなんだよバージョン 1.20 ヤクザを追加子供泣くわ。というかダイヤモンドを置いてるのに誰も来ませんね 誰も取りに来なかったので私がもらうことにします。後でダイヤのクワ2本作りますか。それだけはやめろ。ちなみに今からはエンチャンターになって経験値を貯めます。エンチャンターっていうのはもらえる経験値が 1.5 倍になる職業だな。そしてダイヤモンドは協力者さんに渡しておきました。4個だけもらっても使い道ないだろありがとうございますダイヤモンドの桑3つ作りますね。あれ私がおかしいの強人の特徴って自分がおかしいと思ってないことなんだよね。そんなクソエイムの中言われましても。マジでクソエイムで笑った。アメリカザリガニの方がうまいまでありますね。 ということで経験値貯めていきましょうこのマップは結構経験値が貯まりやすいぜ結構がかなり広いですからねもう幸運いらないので味方に渡しますかへえそこの君何だこいつ私あいつ許せねえ爆音音問われやめろちなみにその後は普通に渡せました別の人にな 敵いるし弓撃ちますかちなみに私の感度はマッ x スにしてるのでほとんど矢が当たりませんふざけてんのかということでダイヤ装備をエンチャントしますかダイヤ装備をエンチャントするのは世界中の夢だったので楽しみです寸静なポイントちなみに結果は防護4でしたね神やんけーということで小麦の俵を回収しに来ました小麦の俵は一定数どのマップにもあるが復活しない使いどころが重要だなつまり私なんかが取るなってことかいその通りだぜ30レベル溜まったので帰ってきました今度はレギンスにエンチャントしたいですねちなみに確定エンチャは防護3だったそ いつもと違って今友だなトラッシュや恥ずシー顔ゲーやめろマリサもやらないか誰がやるかボケかすちなみに立ち絵素材ないので無理ですそうなのかそれじゃあカットということで 装備が完成しました防護はトータルで11です防護は最大で16だからなかなかだと思うぜちなみにこれらは全てエンチャンターで作りましたなんか敵を着て草味方が襲われてるな私が来たからには誰も死なせないからなということで死者霊人です先ほど二人死んでたぞ見なかったことにするので大丈夫ですクズすぎるまたもや敵がいるじゃないか。ジャマイカ国民に謝れ少なくとも旋回嫌です 先ほどの敵がいますね。倒さないと。目の前で動くものは全て倒せって親から習ったし。どこの戦闘民族倒せましたね。これが私の力です。装備の力だろう。装備と私の力です。意地でも認めないじゃん。ちなみに今は装備を配給してます。ということで金庫に来ました。金はポーションを作るのに必要なんだよな。ちなみに金庫にまつわる面白い帰ってきました。尺の都合上カットしましたで許されると思うなよ。なんかフレーム付きの矢が飛んできてますね。そんな攻撃当たると思うなバーか当たりました。結構当たんじゃねえか。止まるんじゃねえぞ。一人で何やってんの お前、ということで、機体バケツを作りたいました。なんて、見回りが終わったので帰ってきました。なんか止まってね、マジせやであー、これ、完全に固まってますわ。ということで、いかがでしたか面白ければチャンネル登録お願いします。次回は栽培漫画爆発する回です。違います。それでは、ご視聴ありがとうございました。